よしゆきビジョン !I love ベビースターラーメンマルチキンミルクチョコ甘くてしょっぱいおいしいハーモニー I love ベビースターラーメンマルチキン ミルクチョコ。見ていっちゃいましょう。ミルクチョコレート。ラーメンマルチキン。いただいちゃいましょう。開けます。 リリリリリリリリ袋開けましたこんな感じで入っていますね。 そしてこれがラーメン丸チキンミルクチョコレートですかそうですね形はまあトリュフみたいなチョコレートの塊って感じですねいただきます そうですね中に入っている チキンラーメンのチキンというか、おそらく醤油だと思うんですけど、その醤油のしょっぱさと表面のチョコレートがなかなか相性がいいですね。うん 全体としたみたらし団子っぽい感じもしますね、まあ、甘くて醤油だからそういう後味になるんでしょうけどいやこれは十分これはありな味ですよ 最初に醤油味が効いたベビースターラーメンのパリパリとした味わいそこに後味でチョコレートがさーっと乗っかってうんみたらし団子っぽい味で消えていく感じですね いやーこれはうん思ったよりも十分ありな組み合わせですね、うん、ちゃんとその麺の塩気があるからあんましこう甘ったるい感じとのバランスもちょうどいいんですよね塩梅がね。が、う、ね、ん いや、これはなかなかうんいやありな味だと思いますようんですね以上「アイラブベビースターラーメン丸チキンミルクチョコ」でした